こんにちは海外旅好きカラフルアーティストミミッッキキーーーズアートのミッキーです2020年2月から結婚を機にアメリカはカリフォルニアオーシャンサイドというところに引っ越しましたこちらではミッキーのアメリカの生活で起きたあんなことやこんなことをシェアしたいと思いますそれでは Let's レッツゲストタデッを やります。ターキーをやりまして日本語。終わりでいここれなんか開けるの怖いけど、なんかめっちゃブヨブヨしてる。開けます。Oh しとこうこれちょっとビビって触れないんだけ ど, これ、はい、えどうしよう。 Yeah, I know. すご い, すごい僕どうやってさ撮るんだろうえちょっと YouTube の動画見たどこを撮ってるんだろうあでも中まで洗ってるんだ、うん、このチキンで大人5人子供も6人分だってあんなに食えるの何撮ってんだろうこれ何か撮ってる あ、これがそれじゃない勝手に出てきたやつフォ出てきたやつあ、よかったじゃん、とんどくて、うん、じゃあ大丈夫、習うだけだって洗おうが、洗おうが今一番難関なんだよ<笑>触りきれないんだこの皮洗ってた、はい、結構いけるか思う結構って思ったけど、すげ ー, ーってなったけど えもともとなん か, なんかうじゃミッキーのん全然何も関係ないしにいけそうなのにねはワンワン言ってる全然そういうの言わなそうよとりまくらどうしようもできないので<笑>このつける液体はとりあえず作った<笑>あとはあのエディが入れてくれるのを今待っておりますポ<笑>リ袋にぶっ込みましたぶっ込んでからだったら触れる<笑> <笑>いて あ, あのチキンバーベキューの時に入るチキンと同じ要領でなんかガーリックとあとハーブとレモンめっちゃ入れてあとビールでつけました美味しくなるかどうかは一応分からん<笑>分からんけどまあまあ明日またあの出してからはいこんなに泣くと思わんかったっていうくらい<笑>まあひどい 一応あの鳥居恐怖症だったっていうことをすっかり忘れていたあのミャンマーでねさばくのは私克服したと思ってなんかもうほんとにすっかり忘れてたけどこれめっちゃなんか死体<笑>あの全然まだ風土じゃないもうそれがやばかったいやーもう無理途中あの助っ人がね来てくれて洗ってくれたからよかったけど で、あの旦那様にあの入れてもらいましたけどやばいあっあとそうだ あ, あのー、袋のやつあれつなぎもと鉢心臓が入ってただから捨てないでブチ入れたで明日どうしようか な, あない中に入れてから焼けばいいかな ち, ちょっとわからないけどあいいや とりあえずとりあえず今日はもうこれで終わりで、これを今から冷蔵庫にぶち込んで、明日、朝早くからやるかな、お休み。